麻生医療センターだより番外編研修医インタビュー研修として阿蘇医療センターを訪れた研修医のインタビューをお届けします、えー、僕は、えー、熊本大学2018年卒で、まあ、2018年の4月度より、まあ、熊本中央病院を、えー、研修していまして今は研修医2年目です。でえー今年まあ5月 5月7日からこのやはりその、まあ、まあ基本的にこれまではそのやっぱり入院患者さんを中心に見ることがあったんですけど、まあ、もちろん麻生医療センターの方でも入院患者さんと接することはたくさんあったんですけど、まあ、ここに来てその外来であったり一般外来であったり救急外来でいろいろ勉強させてた いたことはすごく勉強になりました、はい、まあ、実際もう山々があって、まあ、病棟からも本当に美しい景色が見れて、まあ、すごく自然豊かでいいところだなというふうに思いました、まあ勉まあ、仕事の中でその月に2回、まあ、波の診療所という少し麻、ま、生、あ、医療センターから離れたところに行ったんですけど本当にまに僕もなかなか が見たことないような人のが少ないところで、まあ、そこにま診療所があって、そこで2日間まあ、勉強させていただいたことはすごく印象に残っています。やっぱり他のまあ、地域医療のまあ、に携わる医師としてまあ、例えば。呼吸器科だから呼吸器科の疾患しか見れないとか。まあ、循環器内科 か, から循環器の疾患しか見れないというのはまあ、良くなくて。 まあ、こういう地域医療に携わりしながらまあ古文な疾患は一通り見れるようにまあ勉強していかなければいけないというふうに思いましたまあすごく快適に過ごせましたで、まあ、もちろん病院が近いということもあってすぐまあ病院に行けるということがまあ一番よかったしこの1か月間はまあ勉学 まあ、仕事勉学にに集中できて1ヶ月間だなといいううふうに思いました病院の先生は本当に相談しやすくて、まあ、質問すればその質問した以上のことが返ってくるのでそこはすごく助かったと思いますまたそのスタッフの方々も非常に優しく丁寧、まあ、に接していただけですごく働きやすかったですそのもちろん地域医療も見れます地域医療らしい、まあ、医療も見れますけど まあ、阿蘇のまあ。阿蘇のまあ、救急を支えている阿蘇地方の救急を支えている病院としてまあ、救急外来等でその重症な患者さんとかもしっかり見ることができて、ま混、あ、乱な疾患からその救急疾患まです。ごく幅広く勉強できるんだよ。ということは伝えたいです。まあ、もちろんまあ、しっかりとしたまあ、エビデンスに基づく標準的な医療をすることが一番大前提です。 まあ患者さんにも優しくできてスタッフ等にも丁寧に接することができてほ他の先生たちやスタッフの方々に相談してもらいたいと思われるようなドクターになっていきたいなと思います。